大王将の巨大松ぼっくりとお花紙を使ってクリスマスツリーを作りましたまず松ぼっくりを乗せるための台を作ります今回は内側が片面段ボールになっている封筒を切り開いて使いました7センチ角の正方形と縦4センチ横1 7センチの長方形に切ります長方形を輪にしてボンドで留めたら ボンドを縁のところに盛り上げるようにしてつけ、土台に貼ります。ボンドが乾いたら松ぼっくりをのせますが、大抵こんな風に傾いてしまいます。傾く場合は底になる部分のリ片をラジオペンチなどで剥がして、まっすぐ立つように調整します。 土台の上にボンドを盛り上げるようにしてつけ、松ぼっくりを乗せます。しっかり乾いたら飾り付けをしましょう。緑色のお花紙を1 4分の1に切り、丸めて松ぼっくりの輪片の間に押し込んでいきます。この時お花紙を折りたたむとぺちゃんこになってしまいます。 ボリュームが出るようにくしゃくしゃにして、ふわっと丸めてください。バランスを見ながら、全体に押し込んでいきましょう。少し隙間が残っているくらいでいいです。次に、ボールにするお花紙を半分に切ります。手のひらに糊を塗り、手と手を合わせます。 糊の量は少しペタペタするかなというぐらいの感じですお花紙を1枚手のひらにくっつけ手と手の間に軽く挟んでくるくる回すと自然にボールの形になっていきますボールに糊をたっぷりつけ空いているリ ン, ンの上に貼り付けます一つ一つ貼っても先にボールをたくさん作っておいて貼ってもどちらでもいいです ラメ糸2本を1メートルぐらいに切り端をセロテープで留めます真ん中をツリーのてっぺんに巻きつけ少したるませながら松ぼっくりにくるくると巻きつけていきます。 一番下まで巻きつけたら、セロテープで留めているところをリ片の間に押し込みます。てっぺんには星型のスティックを刺します。長さは先を折って調節してください。ボンドをたっぷりつけて貼り付けます。ぐらぐらするときは、緑色のお花紙に糊をつけて、 スティックの根元に貼りましょう隙間が気になるところにも緑色のお花紙を足しましょう雪が積もっている感じにするために濃いめに溶いた白い絵の具をリ ン, ンの端に塗ります絵の具が乾いたら出来上がりですお花紙の色を青、水色、白にして銀のラメ糸を使うと 雰囲気の違うツリーになりましたお花紙やラメ糸の色を工夫して自分好みのツリーを作ってください。クリスマスらしい感じになるように置き方や周りの飾りを工夫しましょう。